오늘은이사카야를소개를하려고신주쿠에있는이사카야에왔는데 으음、ね、다리옮겨서이제제대로된원래가던やっぱり、オオタミの方が絶対おいしい。あ手羽先 ノーーーードライフルルルルツジンジャーエールのノンンャエのアルコールを注文し何やっしまたうんおいしい。うん だから、お酒っていうより普通のジュースっぽいあフローズみたいなうん美味しい。うん あ美味しい。でもこっちも食べて。お豆料理焼きました。お豆腐を焼きました。お豆腐を焼、ね、きました。あ<笑> 좋았어음처음에오자마자술을주문을하고음료나술같은걸주문을하고제가항상여기서주문하는게있어요시어샐러드라고아맛있어 焼きおにぎりがきましたバターうんサッーはさっきのおにぎりと全然違うやー<笑>湯気がすごい食べ方どうしたらいい<笑>食べ方汚くてごめんなさ い, 失礼いたします おににぎぎりちぎってる間に手羽先が来ました前はでもキャベツあったもんね。 は次はこれこれお湯を一番上にしてくれすげ、えー韓国にはない味多くて醤油ベース、ね、えカリカリしてる食感はめっちゃいいんですけどなかなか韓国にはない感じのおしさーうい、ん<笑> お尻開けのお返になりますはい、失礼いたしますなんか、うん、食べ物が出るスピードがめっちゃ早いあ、日本汁かなあのカメラマンさんこれ食べてないからこれ食べてみてくださいこれはこれ何普通、この辛い <소리> <소리> 음약간숯불갈비에숯불꼬지맛맛도나고아하얗다그 리, <소> 리고추고추 장, 고추장 <소리> 이, 거 네、 이건약간당고같은느낌인데떡갈비약간떡갈비같은느낌맛있어근데너무짜너무짜 마지막한입이거소리가들리려나어쩌다어어쩌다들있어어쩌다들렸어어쩌다들렸소리가들렸어지모르겠는데 아무튼이렇게제가제일좋아하는이자팔성우님서술을안먹는저의직업을가보도갑니다